日常運動の食品旅どうこそサビ本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろししくお願いしますこちらファミリーマートのイチのフルーティーシップサンドイチゴのふわふわシフォンサンド2種類のイちゴサンドを食べたいと思います、うん、まずはふわふわシフォンサンドの方からこちら照れなかな隠れちゃってるんですよねなのでそのつらさんを見せてもらいしましょうおえー。 確かにふわふわとしている炒めのシフォンケーキですねで中を見るとこんな感じになってますいつもの方もしっかりありますよではいただきます最初に食べたシフォンサンドはふんわりとした生地のあとにから 甘いいちごとさっぱりのホイップクリームが来ましたねただ資本生地が取り扱い注意のぐらいふわふわしていたのでちょっと繊細さが必要かなと思いましたねなのでそこでちょっと気を使っちゃったかなという部分もあるのでこちらも点数させていただいこちらのフルーツサンドこちらので結構大きめの 食, もの食感に甘酸っぱい3種類のフルーツが入っていてイチゴはもちろんですがみかんやパンにかくと みかんやパインもしっかりちゃんと重いとけな甘さを発揮していて美味しかった、ね、でです。クリームが入っているので満足感も選んだのたですねでこちらはこちらの点数をさせていただきますどちらも一度美味しかったで、ね、すご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演部修圧お楽しみいただけましたら欲しそうでしたチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の天国でお会いしましょう